皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月22日、ファイナルファンタジー14コラボイベントの最終日となりました。モーグリチケットもたくさん溜まりましたので、忘れないうちに交換しておきましょう。モーグリとサボテンダーの庭具はレプリカにはできませんので、交換できるだけ交換しておきます。そして、それをそのまま家具置き場に突っ込んで終了です。 さて、バージョン6のストーリーを進めていましたが、これが噂の展開の文字ですね。これは今までに見たことないパターンです。というか、これはそのままアルファベットだったりしないでしょうか。ヘボン式ローマ字ではなく、そのまま英語の文で書かれてるような感じさえします。というわけで、今言ったことは、全部私の妄想です。実は、すでに文字解読が知性によって全解読されています。この情報量で解読できてしまう考古学者、マジで怖いです。